前回、効果的なあぐら足腹筋、たったの5回というメニューをアップしました。結構皆さん何日か続けて、だいぶできるようになったよって方が増えてきました。今回、たった7回のバージョンアップメニューになります。姿勢が良くなって、筋肉のバランスが良くなって、お腹をへこませる力がついて、今よりもお腹が確実にへこみます。お腹の脂肪を取りながら、へこませる力、身につけていきましょう。まずは、うつ伏せの状態から、 脇の下に手をついて腹腰、伸ばしますスタートまず今から使う筋肉を縮めて伸ばしてすることでそこの筋肉のウォームアップが完了しますいきなりやるとねどうしても筋肉が硬かったりすると力入らないんでしっかり伸ばしてクッメニューに入ります それでは上を向いて寝ましょう両膝を抱えてお腹をへこませますスタートできれば上半身も起こして丸くなりましょう首疲れるよって方は寝てさらに足を抱えましょう腰が丸くならないとお腹に力が入りませんからしっかり腰を伸ばしましょう それではあぐら7回ずついきましょうまずは足を組んで手ですねを持って軽く引き寄せる感じで7回ずつですいきましょうスタート1234 6くしっ回りもちろんです。 5 6 7 足, です足を抱えていきましょう1 2 3 三。四。五。六。七。け、OK、い。反対足です。今度は足を。左右に。振りましょう。いきます。一。 はい足も一緒です。 3 4 5 5 OK 反対足です。 腹筋上部使っていきましょう体を起こしたら足をタッチいきましょう12345 561OK、OK、足入れ替えます今度は足を上に上げて高い位置にタッチいきましょう12344 5・6・7・ OK はい最後のほうに行きましょう1・2・3・4・うきつくなってきた5・5・ みんな頑張れ7オッケー肘をついて上体を少し起こして足を動かしましょう123うわ45効いてる 67OK、OK、ああラスト肘をついて起きたら足を前回し糸を巻き巻きします前後ろ7秒ずついきましょうスあいこう123456 反対回し1234567うわーオッケー最後使ったお腹伸ばしましょう上体素晴らしスタートうわーしっかり縮めたんでね多分伸ばしたら結構痛いと思いますただこれ伸ばしておかないと激痛がね 次の引きますからしっかり伸ばして。いやー聞きましたね。5回から2回増えるだけでえらい違いだな。オッケー。最後までできた方お疲れ様でした。 グッドボタンとコメントで感想を教えてくださいやった日はコメント残してください